あの私、スーパークリークと申しますこの動画を見てくれている人がどんな人なのか私にはわかりませんでもそれはあなただって同じですよねだから少しでも私のことを知ってもらおうって思いますでも何を言えばいいんでしょうかえっと 狭いところよりも広いところが好きで公園によくお散歩に行っています。最近では公園のハトさんに顔を覚えてもらった気がします。私、あなたとお会いできたら自分のことをたくさんお話ししようと思います。そしてあなたのお話もたくさん聞きたいです。私は少し人見知りなので。 仲良くなるまで時間がかかるかもしれませんが私を選んで育ててくれるあなたについていきたいって思ってます